し て, てやるよ<笑>やめて。頑張ってちょっとは俺のことを。俺を見て<音楽>。さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうです。実は、不満があります。 まあ、その不満が何かっていうのは、ちょっと後でお話しするとして、8月中旬ですね。めちゃくちゃ暑いですよね。で、髪の毛がものすごくもう伸びちゃって、今日髪の毛を切りに行ってこようと思うんですけれども、翔ちゃんがですね、いつも、 髪を切った時に気づいてるのか気づいてないのか何も言ってくれないんですよね。だから髪の毛着てルンルンで帰ってきてあ、髪の毛切ったんだ、かっこいいね、似合ってるねとか言ってくれたらすごく嬉しいんですけど、しょうちゃんはいつも何も言ってくれないので、じゃあ今回の動画はですね、髪を切ったことを しょうちゃんに気づかせる動画を撮っていきたいと思います。いつもですね、さっきも言ったみたいに何も言ってくれないので、なんかいろんなアプローチをして、あ、切ったんだ。かっこいいね。かっこいいね。言ってくれるかなわかんないけど、なんかそう、気づいてもらえるようにちょっとやっていきたいと思いまーす。ひょにょ。はい。というわけでですね、髪の毛切ってきましたー。いやー、さっぱりした。すんごい涼しい。どうですかね。似合ってますか まあ、こんだけ短くしたらまあ、気づかないってことはまずないと思うんですよねというわけでしょうちゃんの帰りを待っていきたいと思いますちゃんと反応してくれるかモニタリングしていきたいと思いまーすやめて何 んんじゃないよ誰に手振ったのやめてよ、そういうの w う<笑><笑>ちゃんなんでしょう。今日は忙しかったの全然普通よんショーとしょうちゃんなんでしょう。お腹すいた空いてないなにそんなに空いてないお酒だけ飲めればいいああ。しょうちゃんなんでしょうか しょうちゃん忙しいのこっちは<笑>忙しいからさ<笑>ちょっと話しかけないでほしいいいじゃん別に話しかけるくらい忙しいんだよこっちはなんだようし な, きゃいけない、ね、しょうちゃんはーい構ってちょっとは俺のことを俺を見て俺のことを見て早く今あとでよ なん で, なんで今見てほし い, い携帯見る暇あんのかいおいじゃここにいてくれたらいいよいや来ないでよーはい来たよいやそういうことじゃないのよそういうことじゃなんで俺を見てってなんで見てくれないの俺はリアガラスですか見てよ俺をうんいい子2階だハハハハハハハハ もう今日もしてないよあれか何かほら言うことない俺にただいまお迎えに行って大丈夫うんうんにんうん しいピアス買えばで欲していいいなななで、で、ね、今度見ににううよ、うんご飯食べない、ね、食べべる負けてない<笑><笑><笑>ないはい。 ね俺に言うことないの、ね、言うこと、うん、なんかあったか な, なんかないんですかトイレ掃除したかあしてないいやそういうことじゃないの、ね、よ<笑><笑><笑>何よーうそういうことじゃないでしょいいよなんか本当に言うことないの、ね、かっこよくなったね向けて<笑>大きな声でもう一回言ってくださいかっこよくなったね<笑><笑> 遅いんだよなぁ、言うのが。帰ってきてからどれくらい時間経ちましたか、今。20分くらいかなしかもさぁ、俺がなんか言うことありますかって言わないと言わないよね。<笑>なんでよ。なんで終わ っ, ってくれないのよ。<笑>でも言ってくれた方が嬉しいよ。はい。はい、というわけで。 <笑>えぇー<笑>もうダメだよここでさ顔自信ないからさ、えー、終了はい今日の動画はいつもねうん髪切った時に翔ちゃんが何も言ってくれないからモニタリングしてみましたえぇ<笑><笑>ーホントに言ってくれないんだから<笑>だって別にいいかなぁと思っちゃうこれだけ短くなったら気づくのは気づくでしょもちろんもちろん気づいてたよえなんで髪切ったのとかさ 欲欲しい欲しいいえ、だって俺翔、ね、ちゃん切ったらすぐ気づいてると思うのよ。ありがとう。<笑><笑>はい、というわけで今回のモニタリングはここまでにしたいと思いまーす。 まあ、言わせた感はあるけど、うん、かっこいいって言ってもらえたから、うん、満足しました、はい。はい。というわけで、この動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお 願, お願いします。ではまたー。おめ心が。ああ<笑><笑><笑>なるほどじゃねえ<笑>